ペアのフリーは SP、周囲の三浦里来、陸21、木原龍一、30、組、木下グループがフリーも1位の 137-05 点を出し、合計 208-24 点で日本全発優勝を果たした。すべてを出し尽くした陸隆派、二人で日上に倒れ込んだ。会場は標高1800メートルの高地。 酸素が薄く、いつも以上に息が上がった。本当にきつかったと、キャラ。すぐには動けず、三浦に助け起こされた。2本のジャンプでミスは出たが、スピンやダイナミックなリフトで演技をまとめた。ペアでは日本勢初優勝。三浦が小さなミスがたくさんあった中、優勝できたことはすごく嬉しい、とはにかめば、 木原も皆さんの声が僕たちの足を動かしてくれた。日本人カップルとして初めて優勝できたことはものすごく嬉しい。と、感無量だった。快進撃を続けている。昨季は北京五輪で日本勢初入賞となる7位に入り、団体銅メダルを獲得。世界選手権では日本勢過去最高の銀メダルを獲得した。今季もグランプリ、GP。 ファイナルを日本勢初制覇。次大陸選手権も日本勢として初制覇し、また新たな歴史を作った。これで同一シーズンで主要国際大会を全て制する年間グランドスラムに王手をかけた。残るは世界選手権3月埼玉市での金メダルのみ。二人で頑張ってきたことが結果に現れ始めてきている。 本当にまだまだ頑張らなければいけない、時原。陸流はどこまでも進化していく。岸型フィギュアスケートの年間グランドスラム、同一シーズンの国際スケート連盟、アイスー、の主要大会を全て制すること。GP ファイナル、欧州選手権か次第陸選手権、世界選手権が該当する。岸型三浦里来、三浦陸2001年12月17日。 兵庫県出身。大阪工業大高から中京大に進学。昨季は北京五輪で団体3位に貢献し、個人で日本全初の五輪7位入賞を果たした。世界選手権は銀メダルを獲得。カナダを拠点にし、木原と組んで4期目になる。146センチ。岸形木原隆一。 石原隆一1992年8月22日、愛知県出身。11年世界ジュニア選手権男子代表。13年にペアに転校し、高橋成美と14年措置、須佐木海羽と18年平商両五輪に出場した。今季は GP ファイナルを日本勢で初制覇した。中京大で174センチ。ご視聴ありがとうございました。